はい、どうも、メちャネです。本日私はですね、こちらインターコンチネンタル大阪さんの方にね、やってきておりまして、これからですね、お2会で車で移動してですね、まあ、大阪市内をね、ちょっと回っていきたいなというふうに思います。で、本日のね、車につきましては、まあ、こんな感じのね、車でございます。これでね、えー、メンバーと移動していきたいなと思います。まず1軒目ですね、これから、リーガロイヤルホテル大阪さんの方に行って、アフタヌーンティー食べていきたいなと思います。じゃあ、向かっていきまーす。はい、ということでね、リーガロイヤルホテル大阪さんの方に、 到着いたしました結構ねいい感じですねはいかなりね贅沢ですねでメインのねロビーなんかもすごく、えー、いい感じですはい本日ねこちらでアフタヌーンティーを、ね、いただく形ですリボーネという、ね、お店ですね はい、こんな感じでね、かなり広々としたお席を、ね、ご案内いただきましたけど、これなんかね、中庭みたいなのがね、めちゃめちゃまたね、おしゃれでいいですね。はい、とりあえずね、今、席の方にご案内いただきましてですね、ビュッフェ形式だとは知らなかったですねこれはね、嬉しい誤算だなと思いますで、今ね、今日アップする動画のね、ちょっと編集だけね、あの残ってて、あとアップロードするだけなので、ちょっとね、PC を持ってきてる状態です。ととりあえず、ね、料理取っていいきたいと思います。 こちらイチゴの、ね、クレームシュゼットとク、えー、レームブルーレを、ね、買っていただいております。ユーリンチーとか、えー、クリーミーソースとかチキンとかねこういった揚げ物とかですね、えー、ピザなども置、えー、いてあるという感じです。 はい、こんな感じでね持ってきましたビュッフェだとね思ってなかったので、えー、もう本当にね最高でしたねはいこんなね鉄板焼きもあってね焼いていただけるお肉もありましたそしてね今日はいちごがメインなのでこんな感じでスイーツをねたまに積もってきましたいただいていきますはいということでねいただいていきたいと思いますもうね何から手をつけようって感じ、まあ、ほぼね全種類近く持ってきた感じですいただきます、うん、グララタンにピラフ うん。あ、美味しい。最後ね、あの、リーガロイヤルのカレーライスっていうのがあったので、あれをね、最後飲んで締めくくりたいなと思いますね。うん、そして、ステーキもあるんで、すごくないですかめっちゃ分厚いの。ほら、めっちゃ分厚いいただきます。うん。柔らか。柚子が効いてて美味しい。さっぱりしますね。こうね、いくらでも食べれる感じします。 そしてね、カキフライとか油淋鶏とかねもう本当に大好きなものばっかでたまんないです、ね、ピザとかもあ<笑><笑>ということでね今度はスイーツいただいていきたいなと思いますちょっとねフォークとか持ってもらったんで新しい箸で頂、ね、い, いていきたいと思いますまあねイチゴはねとりあえず6個持ってきました規約上6個らしいんでまあでもね最終的にはやっぱショートケーキが美味しいと思いますあっ うまいわ最高ですたこのビュッフェうん皆さんもぜひね機会があればこのリーガロイヤルホテルの、まあ、その他今イチゴね、えー、ビュッフェだったりとかフタヌンティいろいろやってると思うんですけどこのリーガロイヤルホテルさんにつきましねもね売却も決まっておってですねあのホテル名も変わってしまうということもあったんで まあ、今回ね、来れてよかったなというふうに思います。まあ、こんなね、機会を設けていただいてね、お迎えよかったかなと思います。ということで、次ね、行きたいと思います。<笑>はい、お誕生日で す, <笑><笑>すです。ありがとうございます。なんか、いただけるそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。これでようやくお酒が飲める年になります。こ<笑>んな感じでいいですか<笑><笑>はい、こちらね、コナンの 銅像ですそしてね左手の方はね大阪城ホールという状況ですねめちゃめちゃ天気はいで本日はね後ほどあそこのね、えー、大阪城港でですねあのねボートみたいのに乗っていくという感じですねはいそしてねホテルニューオータニ大阪ですまあこういうね立地ですね本当にね今日はめちゃめちゃ暖かくてですね今カージャン着てますけどめっちゃ暑いですね はいちょっとね大阪城周辺をあのこれからね散策していきたいと思いますはいめちゃめちゃね人が人がめっちゃいますねはい、屋台なんかもねありますね今日はねマイヘアイズバットのライブがあるみたいですねはいこちらね落ち葉でですね文字がね書かれてるんですけどちょっとこの高さでもね正直わかりづらい大阪とかね、えー、こちらの方にはニコニコマークみたいなのね書いてあったりしますね、はいはい はい、ということですねこちらね、大阪城やってきましたいや、雰囲気とかね、めちゃめちゃいいですし今日はね、非常に暖かいのでかなりね、入る感じでございますはい、ということでねこれから水上バス乗り場の方にね向かっていきたいと思いますはい、水上バスねめちゃめちゃおしゃれな感じですね こんな感じでですね。ちょっとねインフィニティ的な感じ で, んです。スタッフの方もめっちゃねセーフってくれてます。じゃあね行ってきたいと思います。まあこんな感じでですね水上バスに出発しまして、ちょっとねあの海で楽しんで。今結構ねいい感じで上もね空いててあこんな感じで、ね。て はい、座席はね、こんな感じでです、ね、102名、ね、乗っていただくことができるという形になっていますね、はい。ということで、ね、場所変わりまして今、ね、長井の方に移動してきました今日はね、これからチームラボの方にね、行く予定ですので長井の植物園の方にね、向かっていきたいと思いますやっぱりね、日が沈むとね、だいぶ涼しくなりますね。はい 少年たちちちはね、めちゃめゃゃ楽しそうにサッカーやってます、ね、いやー、ミスターチルドレンさんのね、えー、去年のライブぶりかな、はい、なんかもう懐かしい感じしますね。はい、こちら、桜でしょうかね、芽吹いてますね、もうね、春の訪れという感じですね。こんな感じでね、チームラボさん出てまして、えー、植物園の方がね、残り徒歩4分ぐらいという感じですね。 はい今ねこちら長い公園のマップを見てます、えー、こちらのね右手の方ですね、こちらがね長井植物園となってまして、まあ、ヤンマースタジアムとかねヤンマーフィールド長井とかと比してですねだいぶ広いですね、結構、ね、巻きであの回らないといけない感じなんですけど頑張ってね向かっていきたいなと思います。はいこちらは、ね、長井植物園でございます。まあ、18時からね入場開始という感じですね、まあ、当日券なんかもね、えー、売っているみたいでございます。 ご来場いただきまして誠にありがとうございます「チームラボボタニカルガーデン」は太陽が沈むと始まるオープンエアナイトミュージアムです草花が季節とともに移り変わっていく長い植物園が夜はそのまま「チームラボによるアート空間になります作品はここにいる人々の行動によってインタラクティブに変化しますいくつかの作品は人が触れることや近づくことで光の色や音が変化し 周囲に連続していきます。失礼いたします。それでは前の方から順番にお進みてください。はい、ということでね、進むことができました。これからね、ちょっと中の方入って、見ていきたいなと思います。いきます。九割からご利用ください。 結構ね人の動きに合わせてライトがねやっぱりインタラクティブな感じですねはい人の動きにね寄り添う感じで音とか光とかがね動いていきますねはいあそこらへんもねめちゃめちゃ綺麗な感じですね じゃあねこっちの方に進んでいってかなり、ね、ライトアップされているところがありますのでそちらの方にね進んでいきたいと思います。はい、まあ、こういった感じでねなんかめちゃめちゃ綺麗な感じですねあそことかもねいけるんでしょうねそしてね、えー、右手の方はね結構ブルーにねライトアップされたエリアもございます。 いやーめちゃめちゃね綺麗な感じですね、はい、あちらもねだいぶ色がね変わってきてほら赤から黄色にそしてまた青にね戻るとかそんな感じなんでしょうねで先ほどねスタッフの方にお勧めいただいた大きなね卵があるエリアの方にね向かっていきたいと思います は, はいこちらね触る と, とおっゆらゆらすると 変わりますねめちゃめちゃ綺麗な感じですはいなので、まあ、このようにね今黄色ですけどこれをね押したりするとこのようにオレンジになったりとかね、まあ、優しくね触っていただくといい感じじゃないですかはいということでね今レンタカーの方の返却が終わりましてですね、まあ、これからね打ち上げの方にね向かっていきたいなというふうに思いますいや結構ね 楽しかったです、ね、今もう19時半という感じですね。はい、ということでこれからね打ち上げの方に向かっていきたいと思います。<音楽>はい、とりあえずねお寿司屋さんにやってきました。緑茶入っていただいていきたいと思います。皆さんと、ね、乾杯して飲んでいきたいと思います。そうです。最高どれ<音楽>、はい、いただいていきたいと思います。<音楽>あー、緑茶入ります。<音楽> うまあー最高ですはいということでもう早速ね握りがきました結構ね早い感じでね焼きますねやっぱりねお寿司いいですよいただいていきます、うん、はいということで、ね、お寿司いただいていきたいと思いますまずね掘っ立てうんうまあ、最高ですね しね、赤ていいますはいえーはいはい、今ねまた4名とねあの合流しました合計で今8名でね2軒目という感じでちょっとね楽しんで行ってホテルの方にね向かっていきたいと思いますはいということですね今しがた無事にね解散しまして えー、23時ということでございますけれども、今日もね、えー、めちゃめちゃさの方楽しかったです。では次回はね、3月11日の、えー、北海道のオフ会という感じでございます。ということでね、えー、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。これからね、えー、チェックインさせていただこうかなと思います。えー、この動画がね、ためになった、参考になった、面白かったやつはぜひ、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。 あと概要欄下の方には私ツイッターライン、スタグラムやってまして URL 貼ってありますんで、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。いやー、暑かったな。ということでね、また北海道府会まだね、若干名募集中ですので、参加できる方お声掛けいただければなというふうに思います。えー、私の動画の方ではね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有力な情報等を発信させていただいておりますんで、情報の見逃しがないようにぜひね、 チャンネル登録とベルマークの通知ボタンを押していただければと思いますということでまた次回次の動画でお会いしましょうありがとうございました